平成29 29年4月29日阿蘇市仮尾の四谷川沿いの芝桜が満開を迎え訪れる人の目を楽しませていますこの芝桜は2年前に地域の人たちが植えたものでおよそ5 0メートルほどの土手に鮮やかなピンクの花が咲き誇っています辺りには花のいい香りが漂っていました まるで花の絨毯のような芝桜見ごろは5月中旬までということです